みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の瀧田でございます。今回の動画は、コルグさんの新製品ミックストンプで遊んでみようみたいな感じで、<笑>まあ1本目の動画では音をつらつら鳴らして遊んでみましたが、この2本目の動画では、もう少し具体的な使い方について皆様さんにご紹介させていただこうかなと思います。まあ、使い方というよりも、歌詞の設定の仕方という感じですね。 自分が作った歌詞とか言葉をそのミックストンプに設定をすることができるんですけれども、それがちょっと癖があるというか、ちょっとややこしい感じなんですよ。なので、まあ、実機を持っているけれども、なんかやり方がよくわからなかったという方はちらほらいらっしゃるかと思うんですが、まあ、この動画を参考にしていただいて、ぜひ自分の歌詞をミックさんに認識させていただければという感じです。まず、必ず必要になるのが iPhone とこのリリック・フォー・ミックストンプという iPhone 専用アプリケーションでございます。 現在、Android バージョンは多分ないと思うんですけれども、これは今後に期待という感じですね。それで、アプリをダウンロードして画面を開くと、アプリを開くと、こんな画面になります。それで、右上のこのタップ、えーと、プラスボタンをタップすると、新規ファイル作成という感じで、歌詞を入力する画面になります。それで、ここで、お肉大好きとかを入力したりとか、自分の歌詞とか言葉を入力していってください。基本的に漢字とか、 アルファベットとかなしで、基本的にひらがなで入力をしていきましょう。漢字とか入るとミクさんが混乱してしまうので、えー、ひらがなで書いていきます。で、ここからまたババババ バ, バッとそ何千文字と認識させることができるので、書きたい方はどんど ん, ど ん, どん書いていただいて大丈夫です。まあ、今回はお肉大好きで終わりにしましょうか。えー、こちらの終了ボタンをタップして、えー、認識をさせていきます。でも、ところがどっこい。ところがどっこい。 Bluetooth とかもないし、なんかこう接続ケーブルとか USB ポートとかあるわけでもないのに、さあどうやって設定するのさとなると思うんですけれども、ちょっと面白いのが、音を使って認識させていくんですよ。この iPhone が信号を音として発信します。まあ、単純に音は鳴るんです。ピーってで。その音をギターに聴かせて、ギターからミックストンプに流して歌詞を設定していくというような方法をとっています。ちょっと面白いですよね。どうしようかな。 まずやってみましょうか。まずやってみます、実際に。この僕が書いたお肉大好きという歌詞をです、ね、ミクさんに覚えさせたいと思います。ちょっと耳障りな音がします楽器にしないでください。完了です。これでミクさんは、お肉大好きという言葉を覚えてくれました。鳴らしてみましょう。 そんなにお肉大好きと熱弁されてもちょっと困っちゃう感じですけども・・・。こんな感じでございます。 どうしようかな。ちょっと気をつけるところをいくつか踏まえながら、実際の手順を探っていってみましょうか。まず最初、第1ステップとして、このつまみをプリセットじゃないや、フレーズ1か2か3のどれかに設定します。このそれぞれ電源を切っても、これはデータは残っているんですけれども、常に上書きされる状態になりますので、大事なデータを消さないように気をつけてください。どれでも別に構わないという方は、どれでも構わないです。 で、このフットスイッチを長押しします。ギャーッと。で、こんな感じで、この両方のランプがこうゆっくり点滅していれば、ミクさんがよっしゃ、来いやと言ってくれてる状態になります。で、この iPhone 側のうっとこのトランスミットというボタンを押して、3、2、1となると、さっきの P っていうちょっと耳障りな信号が鳴って音声をし。 音声を認識することができると。そんな感じになります。この右下の歯車ボタンを押しますと、こんな感じで、イヤーピースとスピーカーと選べるようになっているんですけれども、イヤーピースはこの受話口のことです。で、スピーカーはここからスピーカーを使って音を鳴らすというモードになるという感じですね。 イヤーピースで別に大丈夫だと思うんですけれども、もしこのイヤーピースを使って認識できなかった場合は、音量が小さい可能性もあるので、スピーカーを使って認識させると良いかなと思います。ただ、普通にシングルコイルのストラトでも全然十分認識できるので、スピーカーを使うときってあんまりないと思うんですけれども、まあ、すっごい出力の小さいピックアップとかを使っている場合は、スピーカーも試してみてください。とりあえず、またイヤーピースでいきます。閉じる。 そして、その次は、えーとですね、トランスミットを押して音を鳴らしていくわけですね。それで、ギター側の気をつけたいポイントとしては、えーと、ボリュームをちゃんと忘れずにマックスにすることです。そして、ピックアップを選んだら、そのピックアップに受話口を近づけるということです、えーと。ここから音が鳴るので、この音が鳴る場所をここにくっつけてあげるという感じです。 このセレクターがリアになったりとかすると、全然音が聞こえなくなってしまうので、フロントに設定したならば、フロントでちゃんと音を鳴らしてあげるようにしましょう。それで、うっとまあ、別に多分どっちでもいいと思うんですけれども、説明書っぽいところにはフロントで書いてあったので、フロントで毎回やるようにしております。それで、iPhone をこうあんまり押し付けすぎると、これまたノイズの原因になってしまうので、ちゃんとミュートをしながら、しっかりとピックアップにこの信号を流せるとよいかなと思います。 では、やってみましょう。トランスミットボタンを押して3、2、1あっ、これ失敗パターンです、失敗パターン。あかん、あかん、あか ん, あかんっていう感じでランプが点灯してるじゃないですか、これは失敗パターンです。ちょっともう一回やってみます。長押しして、ミクさんがバッチ来いや、バッチ来いやと言ってくれてます。 電池が少なくなってたりとか、何かしら の, その問題があったりとかすると、この点滅がすぐに終わってしまうので、そのときは何かしら問題があるのかなと思ってください。再起動とかでもいいと思いますし、電池の残量確認とかでもいいと思います。接続を確認とか。それで、こんな感じでゆっくり点滅しているときはこっちは正常なので、トランスミットボタンを押して、また音を聞かせていきます。 こんな感じで、オッケー、オッケー、オッケー、オッケー、オッケー、オッケー、オッケーっていう風うにこう点滅してくれているのが、正常で終了した感じです。ま, あ、また、お肉大好きで設定しちゃったので、まあ、変わらないんですけれども、他の言葉も言ってみましょうか。例えば、炎のとか。 失敗。もう一回。ちょっと早かったですね。いや、そういう問題じゃない。ボリュームが上がってません。そういうミスをしないように気をつけてください。お<笑>っ、来た来た来た来た来た !OK!OK!OK!OK! と手目滅してくれたら OK です。 まあこんな感じになるわけです。 うん。こんこな感じです。そのノイズが入ったりとかして、そのノイズを音声として認識してしまうともう歌詞がずれてきてしまうので、この辺かなりシビアにノイズ対策をしなければいけないんですけれども、うまくいけば、うん。あ、失敗した。こんな感じになります。もし失敗したら、このつまみをどこかにずらして、もう一回このフレーズ1に戻せば。 まあ<音楽>こんな感じでやり直すことができます。でその時に気をつけた方がいいこととしては、iPhone のこの歌詞の設定って感じですからね。お結構動画長くなってきましたね。例えば、うん10分超えてしまったか。よかった2本に分けて。例えば例えばですけれども。 こんな感じの歌詞があったとします、えーと。歌ってみるとすると、さっきからずっと寝るの履歴何度も眺めてはこんな感じの歌があったとします。で、これをそのままこっちの iPhone に入力すると、いくつか問題が出てきてしまうんですよ。それがどこかといいますと、まずこの小さい粒ですね。この小さい粒は、 なしにするか、普通にこのスタッカートをする感じで小さいつを演出するか、それともさっきみたいにさっきからみたいな感じで、もう言葉としてあを入れたほうが自然な場合、小さいつではなく、あに置き換えたほうがいいかと思います。でその次に、さっきからずっと、ここもうですね。と、め、ね、ここもめ、え。で、カタカナではなくて、ひらがなで。 こんな感じじゃったほうが、えー、自然に聞こえるかなと思います。で、何度も眺めて、は、これ。意外と難しい。難しいというか、気づかない。これだとミクさんは眺めて、はって言っちゃうんですよ。眺めて、はじゃなくて、眺めて、はって言ってほしいので、ここはちゃんと、はで設定をするという感じです。僕<笑>にやらなかったっけかな。<笑>あ、そうだ。で、そのあと、普通に。 歌詞を書くと・・・。こんな感じの歌詞が作ってみます。普通に歌ってみると・・・。 ベッドに転がり、思わずため息、ああ、君に会いたいなあ。ま」あ、こんな感じの歌がとてます。で修正するところとしては、まずこのカタカナのところですよね。小さい筒を使わずに、えー、ともうベッドにしてしまうとか、もしくはベドですね。 ベッドにという感じで、アクセントを使って、アクセントじゃないか。スタッカードを使って演出をすると。どっちかです。ちょっとメロによると思うんですけれども。ベッドに転がり、思わずため息、あー。で、こういうところ、あーが続くところ。一つ一つのこのあー、あーで音を認識させればいいんですけれども、スライドを使うと、その一文字としてカウントをするので、二文字でいくのか、それとも一文字でいくのか、この辺をちょっとシビアに考えたほうがいいかなと思います。 で、「あ、君に会いたいなあここのところもそうですね。なあっていう2文字でいくのか、それともなあでそのまま伸ばしてしまうのか。で、いろいろこういうやり方が変わっていくる感じでしょうか。えー、なんかちょっと使い方を間違えている気もするんですけれども、僕が。まあ、でも、なんかこれがヒントになって、何かしら皆さん の, そのクリエイティブな活動に<笑>参考になればいいんですが、僕はなんか普通にすごく、至極まっ当にこの初音ミクサーに歌っていただくことを<笑>。 考えてやってみているんですけれども、ちょっとこの歌詞を聴かせてみます。設定します。OK、OK、OK、OK、OK。よし、やってみましょう。<笑>では わ で, で、ここでそのスライドを使って、わ、あと設定をすると、あを入れてもいいですし、わの場合、一文字の場合はそのまま伸ばしてスライドでやると。こんな感じ。そうすると一文字としてカウントしてくれると。で 普通にむずい<笑>、まあ。そんな感じでございます。こういうことに気をつけていけば、結構自然にミクさんを歌わせることができるかなという感じでしょうか。あと、あれだな。あの今日とか、後半の方で、今日も眠れそうにみたいな感じの曲・ああ・歌詞が出すじゃないですか。今日も眠れそうにないやみたいな歌なんですけれども。 この「きょにしてしまうと、意外とこの「う」が違和感あったりとかするので、きょうのほうが自然だったりとかします。まあ、その辺はちょっと実際にミクさんに認識をさせていただいて、試行錯誤していただくとみなさんも発見するかと思うんですが、まあ、とりあえずそんな感じでしょうか。うそのミクさんの本体の注意点、そしてギター本体の注意点、の iPhone の注意点、それぞれいろいろご紹介させていただきましたけれども、その辺を踏まえていただいて、えー、ぜひ、エクストップライフ ミクストンプライフ、エンジョイしていただければなという感じでございます。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。さよなら、ウフフフフフ。本当はここでボーカロイド的な曲をやったほうがいいんですよね。<笑>なんか普通にボーカロイド的な曲を全然知らないので、普通にうちのバンドの曲でやってしまいましたが、また機会がありましたらお会いしましょう。さよなら。<笑>